皆様ごきげんよう、ひさめです。キャラクターボイスは、ゆずきゆかりでお届けしています。2022年6月15日。今週のエピソード依頼帳に大富豪が来ていましたが、なんだか10段を狙えそうな勢いですね。ちなみに、段位戦ランキングの繊維ボーダーは、現在221点くらいでした。これは10段になってから約40ポイントの上積みが必要な計算です。頑張れば狙えそうな感じがあれですね。 ただ、頑張ったところで報酬がこういう感じなので、やはり大富豪決定戦に比べるとアレな感じですね。隠れスライムのフレンドランキングが大変なことになっています。報酬を全部取り切るまで回数をこなしたのに、44万ポイントが限界でした。運営なのはわかりますが、65万ポイントとかどうやって取ったのでしょうか。50万ポイントすらいけそうな気配がしなかったので、もう大変です。